共演本日最後の演舞となります、えー、曲は共演オリジナル曲の2作目先ほども言いましたが、えー、いつものメンバーの半分しかいないんですがメンバー全員が気持ちを背負って演舞いたします皆さんお手拍子お心拍子の方よろしくお願いいたします そう<音楽> はいありがとうございました共演の皆さん